始まりました「少量チャンネル」はい<笑>というわけで今回の動画は<笑>でれ ん, なんでしょうそれはホームベーカリーホームベーカリーこれ翔ちゃんが持ってたんだよねそうそうそ う, そうでも何年もちょっと使ってなくて、うん、で僕も使ったことない、うん、ホーーームベーカリー今日はですねそれを使ってですねパンを焼こうと思います しっっととりチョコ、うん、これを作ってみたいと思い思ますはいでちょっとそのパンを焼くまでこれが4時間ぐらいかかるので、うんうんうん、その間にご飯食べたりとか、うん、と前 の, あの送っていただいたお手紙の編集をしたりとかしよう、うんね、とういうのしながら思いますじゃあまずこれを、はい、ホームベーカリーにセットしたいと思いますはい、はい、レッツゴ ー, ゴー じゃまずこれで作っていきたいと思います。はいはいえー、っとですねまずミックス粉その中に入ってるミックス粉を入れます。挟みあれなんだねミックスの粉と、うん、あとイースト菌が入ってるんだドライイースト。 便利だね便利便利だってもうこれ入れてさ出来上がるまで放置しとけばいいんでしょう、まあ、あの発酵とかもやってくれるへえー、すごいバターバターが、えー、20g これもそのまま入れちゃいます。 か取れてるうんバターね入れるときっとコクが出るのかなそうだねパンとか絶対入ってるもんね、うんか喋ってなんか喋っ て, <笑>なんかってみんな見てるよ パまはバ、い、ター入りましたーそしたらお水を入れますはい 150cc であ の,、まあ、あのってるうんこの通りになるんですけど中で自然にこうやってぐるぐる回ってくれるのでのもう混ぜなくていいんださあ混ぜなくて平気うんえ入れないといけないんじゃないの なんか全部入れるって書いてあった気がする。入れ入れようか。うん、そうだよ。だ入れないと膨らまないよ。特に書いてないんだもんだって。<笑>なんか全部入れるって書いてあった気がする。どうそ、なんか変なのができたら。大丈夫だよ。<笑>いいこれで。うん。とりあえずセッ ト, セットし。できた。はい。であとはコンセント。 入れます。はーい。はい。っていう感じです。で、えー、っと四時間待ちます。はーい。はい。じゃあその間にいろいろします。はーい。<笑>ご飯食べよう。とりあえず。はい。うん、はーいじゃあまた。 帰ってきまいろいろねご飯を食べたりとかしてきたんですけれども、えー、あとですね1時間36分くらいパンが焼けるまでに時間かかるのでその間に前回いただいた、えー、お手紙の返事を書きたいと思います。 と二十。六分。出てきます。楽しみ。なんかすんごい匂 い, い, いするんですよ。楽しみです。<笑>では、開けたいと思います。開けて。オープン。あー、すごい。暗い。わ、できてる。見えますか。 こんな感じですねね暑、まあ、そうだ、ね、はいこれ開けていきたいと思いますはいということでですねこちらができたパンなんですけどえっ、ー、と開けていきたいと思います手袋ってかあれがないからねおおーおーすごいで今回はですねえっ、ー、と<笑>これ逆向きだけど、はい、あすごいいい感じあの まあさってバレンタインデーで、うんまあ、多分この放送の次の日がもうバレンタインデー過ぎたと思うんですけどそうそう前日かねなのであのチョコパンにしましたここからちょっとアレンジしていい、うん、食べたいと思います、はい、やりたいと思いますじゃあやっていきましょうかはいは すごい湯気が出て焼きたてだけは美味しそうだよねはいでこちらをこうかうんこうしてですねちょっとで今日用意するのはホイップクリームアイスブルーベリーとストロベリーいちごとカットフルーツカットフルーツパインフルーツ さいミントでデコレーションしていきたいと思いま す, いますさあやっていきましょううんこれはこれにアイスクリームのっけたいと思います硬いかなかなディッシャーがないからスプーンで。 ああ、いい感じ。<笑>ああ、いい感じー。あー、これなんか、やっぱあれだね。なんか、性格とか出るよね。うん、うん。 できたおーか い, いよしじゃあこれもできましたはいはい。さあどうでしょうかこれが僕が盛り付けたはいタイトルはタイトルえー難しいね えーっとね、うん、ハッピーバレンタイン<笑><笑>ベタ<笑>はい、その一方で僕はですねこういう感じで、あ、ちょっと向きが違うこうですね、うん、どうでしょうか僕はですね、えーっとパセラフハニートーストですハニー使ってないけどね<笑><笑>いただきます どうだろう。パンの部分食べたいよね、まず。だね。さっき、まあ。あ、そのままね。ああ、そのままね、どう。うん。俺もそのまま行っちゃおうかな。おいしい。<笑>あの。うーん。あ。美味しいですね。美味しいね、うん。 あのうんパンのチョコなのにチョコパンうんもうちょうど甘さがねちょうどいい感じくてうんで上のうんクリームとねアイスと食べるとねすごく合ううんうんあっ中ふわふわじゃないうん、ああ、うん、いいねそうやって中身 うん。フ<笑>おいしいこれあれだね外がサクッとしててさ、うん、中がふわっとしてるから、うん、おいしいね豪快にうん豪快に食べてますちょっとうん一斤なんでそうだね はんあの零点五斤零点五斤だけど、うん、ちょっとお腹いっぱいにはなるなる美味しいうん。 ね、うんだからすっかり寝ちゃったねなあほんとだよはい、はい、というわけで食べ終わりましたで僕はちょっとまだフルーツが残ってるんですけど、はい、これもちょっと食べようどうでしたか今回はおいしかったおいしかった超簡単おいしかったしも何も何しろ超簡単お腹いっぱいにもなったしうんいやっんだう ん, ど ん, どん ハンってね、結構量あるよ、ね、つからねずっと、うんうん、でまあこれからもどんどんいろんな、うん、あの料理作っていければなと思ってます、うん、いろいろ使えるんだよねあの機械とかそうそうそ う, そうあのパスタと か, かうどんの麺を作るってことそう生地を作ったりできるのでぜひまた次の機械 で、なんか他のやつでもやっていこうと思います、うんね、あとシリファムさん達でさ、うん、あのホームベーカリー持ってる人、うん、ね方いたら是非作ってみてくださいシ今シ リ, シリファムって何シリファムさんこないだライブで決めたじゃん<笑>僕たちのいや分からないです分からない人もいて説明して僕たちのファンの方の呼び名を決めさせてもらったんですよねシ、はい、シリリフファァムさんシリファムファン <笑>はい、あのそうそう少量ファミリーの略「シリファムはい使っていきましょう「少量ファミリー」「シリファム a m <笑><笑>、はい、でシリファムの皆さんもぜひ、はい、やってみてくださいじゃえー、っとですねお気に入りお気に入りじゃない<笑>気に入っていただければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いしま す, しますではまた じゃあえっ、ー、とパンも食べ終わったので、うん、えっ、ー、とこちらいっぱい手紙届いたのでそれを今から書いていきたいと思います。